皆さんこんにちは加藤市から参りましたよさこいマイフレンズでございます今日の踊り納めをさせていただきます心を込めて踊らせていただきます構え よさこいマイフレンズの皆様心温まる演舞ありがとうございましたそれでは会場の皆様ウォーターフロント会場、えー、今の、えー、よさこいマイフレンズの皆様の演舞で終 了, と終了とさせていただきます、えー、最後まで応援ありがとうございます 2022年また11月3日、このウォーターフロント会場で皆様とお会いしたいと思います。本日はありがとうございました。最後までお付き合い、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。